皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。9月3日。今日は、スライムレースを1時間くらいやりました。おかげさまで、100万ポイントに到達できました。今回は、スライムタワーのカレンちゃんと心中するつもりでしたが、崖っぷちのところで踏みとどまってくれました。結論から言いますと、スライムタワーはそんなに強くないです。はまれば強いですが、それはどのスライムも同じです。 今回やってみて思ったのは、やはりスライムナイトが最強なのではないかということです。あいつのエオマータをどう処理すればいいか、毎回悩んでました。エオマータを持っていることを見せている時点で、相当な有利行動だと思います。100万ポイント超えたレースで、初の連続1位となりました。ここからはボーナスステージなので、連続1位じゃなくなった時点で終わりますかね。 まだ100万ポイントに到達していない方向けにアドバイスしますと、4位を回避するためのスキル選択が大事だと思いました。1位を狙いに行くとかなりの頻度でスライムタワーは4位に沈んでしまいます。ターゲットを決めて、こいつにだけは絶対勝つというやり方をすると、3位になることが多くなります。4位を回避できさえすれば、ポイントは必ず増えていきます。とは言っても最終的には運なので、4位になることもかなりあります。 それはもう仕方ないことなので、次のレースに頭を切り替えてお祈りしましょう。というわけで、ジャンプ S なのに、全然ジャンプしてくれないいつものアレが発動して負けてしまいました。連続1位のボーナスゲームが終わったので、今回のアスタルティアカップもここで終わりにします。トロフィーを狙っている人は、頑張ってください。私はもうゴールしました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。